はいそれではナルコバナの仕切りはカズサ組様にお願いいたしますね。はいはいはい、えー、じゃあ皆さんなちょっとそうですねナルコバナあの踊れる方できるだけ前の方行っていただいてう一カズサは特に踊れないのが多いのでで踊れない方もの見よう見まれでねあのもう賑やかしで構いませんので楽しく参りましょう。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 一、えー、日, 日我々を大いに楽しんでいきたいと思いますのでお付き合いいただければ幸いです楽しく参りましょうさあそろそろここは皆様準備よろしいですかそれでは楽しく参りましょうやるかまだ i l e all the time, I'll e t e m e ありがとうございました<笑>はい、ありがとうございました